わきあいあ2曲目は4年前にカトリジングをテーマに演舞しておりましたオリジナル曲です大切に大切にこれからも演舞しますのでご声援よろしくお願いします ま, いります「わきあいあい2020千年祈り唄」あ<音声> I'm sorry. 「かとりの花にかみやとる」鳥の鳥にの声「かとりのとりにかみのこえ」